あご飯。ん今日は酒のです今日のおすすめはマグロの刺身とパイ具合ですねでまず、あ、漬物それだけで食べいきたいと思いますまずマグロをいつ食もおいしいもんねいただきますうんうん うんうまいそろそろ 自爆事故で車廃車になったんですよね新しく買ったんですけどもう今回は一風一風三代目になります前回二代目が全損したので三代目になりますけどねまぁ、あ、今の調子いいですけどね買ったばかりでこすっちゃいましてすぐ出したんですよねそれで4万円きー きれいにだしね帰ってきたんでまぁひとまず調和したん3代目にはまだ、あ、まだ離れてもらわないとね倍以外か難しいなこれうんうまい最近ね昭和が懐かしいっていうかこれはもう昭和の歴史だとかね、まあ、何かとあれば昭和 優しいって話になんですけどね確かに現時代ではったと思いますけど 最後はね、週休2日なんてなくて週休1日半だったんでしょ半頓って言て土曜日はお昼まで学校があったんでし、ね、でも、それは嫌だとか思わなかったから逆にねお昼で帰れるのが嬉しかった まあそれが当たり前だったからね、振り返ればいい時代だったでしょ。僕はね、小学校6年生の時か、当時住んでいたところの祭りがね、盛大な祭りなんですよ。おみこしとかいっぱい出てきて、太鼓繋ぐ人が化粧したりとか、あったんですけどもね。 そこで、ね、夜になって、友達がいっぱい集まってくるんですよ、小学校な中かにね。お前さんがいっぱいいるんですけども、そのお前さんに向けて、卵を投げつけた人は何人もいたんです。でも俺の友達は卵を投げて、そしたらお前さん走ってきて、ふわーって思って、これ卵投げたろ。すいません、つく て, て。でもそのまま、連れ去られました。<笑><笑> いやしたじゃねえわ。まあそんな何かと悲しい時代ではあったんですけどね。はああバイバイおえー。行きだ。こまいなおえ。うん。 で、ね、当時、そのお祭りとかね、やってるとこに住んでたんですけども、<笑>これも、小学校の6年生のときですね、夜にもう少し寝ようと思って、トイレに入ると、ポリーバーケツをバーンって叩くような音を、ポコッとするし、て、う一回聞こえじゃないですか。なんだと思って、ね、もうん、寝むからさ、寝たんですけども、昔新聞じゃ、坊やくたさんが、 ほう八代さんの家に無理で散々にずいと落ち込むじゃんですよ。<笑>わぁ。そんなこと、何も知らずに、見たんで そこはね宮津町でンうん、うん、まあとにかくむちゃくちゃでね、うん 中学校の先生がやけに国際で芝居作り始めた長いんですよ<笑>ねで NHK もその街のことを特集して校内ボールを編してテレビ出しますよねとにかく面白いですえば面白いけど まあ確信のある場所ですよね。あ, あ、僕はその場所は好きで今でもねやっぱり思い出があるんですけど。 大学の時新幹線に乗ってまあ下宿に戻っていくときに名古屋駅でしっこっちこっちなかった通りでどうしたの ここおち着くしるじゃないですか。はい。なだ落ち着くシーンじゃ隣に、像が白いのスーツのおじさんが来て、でかいカバンパンと置いて、落ち着く始めたんですよ。うわぁ、白いスーツってすごいな。パッと見たら、なんと、ミノモトさん達して、ミノモトさんと達人さん、 スチューションをしたんですけ、ま あ, あびっくりしましたね美乃さんも俺の本見てたんですけどねあれはちょっとびっくりしたちょっと名古屋駅だから名古屋から東京を向かうそうだったでしょうねうぇーいまぁ綺麗したいよ仕事させてもらったからな懐かしいですよね うん、うんうん、この間ねいつも一度ペットショップに犬を見ミニータんでしょ今まで犬とか猫とかね78匹いたのかなで10匹ほどに髪が張ってあって鼻より目とか鼻低めとか顎ゆがみとかね独自の髪が。 うおまけにね寿命は何歳とかかじある寿命ってこれから飼うっていうふに寿命って言われたら泣いしちゃいますよねそういう意味でそのともうびっくりやばいもういいわ大丈夫だ そんなこ、ね、なかなか面白い店じゃないかと思ってたんですけどね、印刷会社に就任後まね俺は雑誌が好きだから、千葉の入った雑誌を買いたいなと思ってるんですけどね、前、かつては山根でも死んじゃってたから、そういう悲しい思い出は嫌なんですけどね。<ス> あそうこの間ね、チンポーンってすごい来たんですよ。何だろうと思って、出てきたら、大丈夫なの関気扇のシューサーを買いに来ました。っていうんですよ。はぁ定期的に来るのは分かるんですけども、突然来てね、そのなこと言うんですよね。あんなのスーパーで、すぐ帰るのに、逆に懐かして、今日はお仕上がりなんですよ。 えっって思っていやもう間に合スてるっ言ったんですねじゃあどうするのよって言うから確か、うん、に食りれすしてくるしんなその人なんだよみたいな顔して帰ってきたんですけどねそんなの家出して10万円もさし て, てるのに突然来て給食変えます。たダメこれ皆さんもう騙されちゃダメですよ お損しますとかね高いもんねあのねスーパー行けやすくしてるああ。しかし場合がうまいよ。昔ね国立国に金沢か旅行に行ってそういう海鮮も刺身とか刺身とか出てきてわーうまいうまい喋ってたよ、ね、と起して食べらせた方に映画にすごい痛くなって 今日は、家電みたいになっちゃってもう湯袋が痛くて痛くてね吐き気もあったし何だろうって原考えたらささいのにわさを食べたんですわさねそれで挟っちゃって苦しむはめになったんですけどもあ、もうないわ全も食べる 野菜は大好きなんですけどもその一件でもう食べるのが怖くなって食べなかったんですけども、まあ、僕の倍以外もわざわざ食べますけどこれは大丈夫なんですよねだから今もサザエ解禁してもいいのかなと思ってるんですけどねああマグまうまい いや、事務所ないんですよねうわーと思って騒がしたんですけどもないんですんで、警察に被害事件だぞと思ってたんですけども部防犯等も分からないし支え番号も分からないから遠ざけでしようにもできないんですよねま、はあ、もうしょうがないかなと思って まあ、もうボロボロの自転車で、手をもうくえて、思うところで、接触して回さなきゃ動かないで自転車をったんですけどね。それから、4、5日、1から警察から電話があって、自転車ある方に置いてあったんですけどこ、こらたりありますかって、でいいんですねあ。あそれ、盗まれました行って言って。 何とか見せ、ね、<音>るかこんなにもよ う, いうことがあるんでね。 今日はすごい寒いですよね。正直のビールはうまいああ、そうそう。まあ、最初の病気増えて、心臓がね、肥大しやすいんですよ。心臓に圧迫かかってるから、それで薬出してもらってる ん, んだよけども、もう病気の音ぱですよね。血断でしょ。肺促栓。脳梗塞、心臓肥大。もう 困ります病院ばっかりですよ皆さんまあ健康には気を使って一つでも心配が悪かったら診察を受けてくださいねまさ、あ、かねこれもこんな病気ばっかりもするような体になると思いまするけどねまぁなんとか頑張ります今日はマグ、ま、そとバイダイと漬物でいっぱいやりました バイダイがすごい美味っ、ね、おいしいねマグロもとろとうまいわさあ今日もおいしくいただくことができました今度はまた飯どうかやりたいと思いますそれではごちそうさまでしたイエーイ